腰のお肉、お尻の横の出っ張り、気になってる方も多いんではないでしょうかやはり筋肉の弱いところに脂肪というのがつきやすいです。筋肉が少なければ、そこがたるんで、やはり気になってしまいますよね。今回は、とっておきのエクササイズを、初級、中級、上級と3つ紹介していきます。うつ伏せになったままでできるメニューですので、朝や夜、動画を見ながら一緒に頑張ってください。 みなさんこんこにちはタートルです今回ですね、腰とお尻の横の肉、ここが気になる方におすすめなエクササイズを3つ紹介していきます。腰やお尻、筋力が弱ってしまうと、どうしても胴体の部分になりますんで、いろんなエクササイズをしても、体幹がしっかり安定せずに、エクササイズが効果的に行えない。そういったこともあり得りますで。腰の肉、お尻の横。 ここは意外とエクササイズでは使われにくい部位なんです。今回、うつ伏せになってできますので、一緒に動画を見ながら頑張ってみましょう。初級からやっていきます。はい、まずうつ伏せになった状態で行っていきます。スマホは顔の下に置いて、肘をつきます。この状態で、まず右足を持ち上げて、横に動かしていきます。左足で床をしっかり踏んで、 右足で横に足を動かしていきますつま先は下向きよりもちょっと外側を向けて足を動かしてください状態はできるだけキープです呼吸はリラックスで OK です行きましょう足を動かすペースはこれぐらいこれで腰と大臀筋中臀筋小臀筋が鍛えられていきます 腰が痛いかもですが頑張りましょう。オッケー反対もです行きます。これだけでねスクワットとかね下半身のエクササイズするよりもお尻の筋肉全部がね使えてます。まあまあお尻が痛い。 OK OK、です今度は一気にレベルが上がります中級編です上半身は少しバランスが崩れてもいいです足をできるだけ横に持ってきて膝を曲げますこれで足をパカパカと動かしていきます行きましょうこういう感じです体が少しね寄るのはオッケーでもできるだけねまっすぐこれはね結構きつい ままあまあきついけど頑張りましょう腰とお尻が鍛えられますふうふうふぅほぅほぅ OK いきましょう反対<音声>結構ねこれでねケツが痛いんですよ<音声>っほほほほほほ フォお尻がお尻が痛い腰も痛いつりそう OK 最後上級編です肘をついてこのままカエル足のようにしてここからこういう感じで交互に足を上げますこういう感じです最後 いいですか頑張っていきましょう30秒スタートよっ足がねあんまりね上がらんよっていう方はお尻の上、ね、力が弱いということになりますこういう感じでっふっふっ。まあ、まあ、ね、これ辛いっすよねフッフッフッこれがね 守がグリッドしますよ。これ！オッケー！ーーケー今ので、ね、腰とお尻使ったんで最後ストレッチをしましょう。最後寝たままでスマホ持ちます。足組みます。足上げます。これでしっかりね。下側の足でこういう感じで引き寄せます。左右最後30秒こういう感じでね。腰とお尻を伸ばしていきましょう。 スマホま見ながらでいいです。よしゃ反対行きましょう。はい反対足です。しっかりね胸につける感じで伸ばしてください。よし。腰で腰。ああ、オッケー。いやあお疲れでした。今のはね。 初級、中級、上級3種目しましたけども自分のレベルをできればコメントで教えてください上級できたよーって方は結構すごいと思いますもちろんね初級って順番にやってってるんでいきなり上級やったらできたかもしれないけど初級、中級である程度疲れちゃってるからあんまり上級ができなかったって方はですね次また上級からいきなり始めてみてくださいで動画のね説明欄に 時間を張ってますのでそこからねピッと押したらスタートできるようになってます是非ね動画を見ながら活用してくださいで今回は腰肉そしてお尻の横ここがね出てしまう原因っていうのはやはり胴体部分の筋力の低下になってしまいます腹筋背筋そして中殿筋小殿筋ここが弱ってしまうとお腹が出たり骨盤が傾いたりお尻がへこんだりお尻の形が四角になったり お尻の横が出てきたりそういったね体型の崩れが起きますんでなかなかね今回見たらメニューしないと思いますけどもぜひ取り入れてくださいやってないエクササイズっていうのがやはり使われてない筋肉には効果的ですぜひ今回のエクササイズ取り入れてもらえたらと思います頑張ったよレベルなんだよって方はねコメントで教えてくださいそして動画を見ながら頑張った方はね必ずグッドボタンを押してくださいしっかりね アクションしてもらえることが動画の拡散につながりますのでご協力よろしくお願いいたします各種 SNS も行ってますんで Twitter、Instagram、TikTok などエクササイズを違う形で配信してますちょっと早送りにしてたりあとは動画が短かったりいろんなバージョンがありますんでぜひご活用ください最後にサブチャンネルとしてタートルワークアウトという名前でチャンネルを作ってます説明欄にはリンクを貼ってます このチャンネルでは解説抜きの動画がいきなり始まって動画を見ながら動きたい方向けのチャンネルになりますんでまあ説明いらないよとかねもう動画を見ながら真似するからいいよって方はタートルワークアウトの方をチャンネル登録してもらって動画を見ながら音楽に合わせて動いてもらえたらと思います今回もご視聴ありがとうございました